どんどん暑くなってるんですよ。これキャンピングカー、これ寝てる時に、まあ、電源、あの、RV パークで電源引いても、クーラーってつけられないんですよ。あの、常に扇風機で回すしかないので、これ、めっちゃ過酷だなーって思うようになってきました。で、ま、あまだね、全然、もう仕事も今できているし、生産的なね、毎日送っているんですけれども、これがね、もっとこれ、平気で、 うん30何度とか、行くようになったら、これちょっとまあ、あかんやつや、みたいな感じで思っています。すいません、なんかそこだけ感想になってしまったんですけれども。えー、なのでちょっとね、そこはなんか、こうやってクーラーが使えない時にでもですね、体を冷やす方法があれば、ぜひね、お便りじゃないですけれども、コメントとかでもいいので、いただけたらというふうに思っております。では早速、えー、お便りを読んでいこうと思います。大川さん、おはようございます。 大川さんにとって失敗の定義について教えてください。というお便りですね。ありがとうございます。えー、概要欄にね、お便りとかスポンサード募集、リンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。そうですね。今回は、このお便りの、まあ、あのー、テーマから、あのー、お話しさせていただきます。このポッドキャストに関して。すごくいいお便りだったので。えー、失敗の定義ですね。えー、僕はこの失敗の定義は、えー、部分的成功と呼びます。 はい。これが僕の結論ですかね。えー、これね、僕の言葉っていうよりかは、まあ、堀江門さんが言っていて、あのー、失敗なんてないと。このように失敗なんてなくて、えー、まあ、部分的成功と呼べみたいな感じで言っていたんですね。えー、それすごく共感できてですね。あのー、まあ、成功って再現性ないんですよね。どうやって成功したかっていうのは、ほぼほぼ、えー、無意味です。 あの、僕がその成功をしてないですけれども、えー、まあ、ある程度ここまで来たっていう定義を、まあ、成功定義みたいな感じでお話ししたところで、それを真似したところで絶対に誰も成功しないんですよね。大事なのは、えー、まあ、信じる力だったりとか継続する力なので、それって別に僕が成功の定義を話す必要がなくて、えー、多くの人たちが話しているその共通認識として、えー、まあ、認識するものだと思っているので、まあ、成功にそういう定義はないと。 で一方で、その失敗はどうなのかっていうと、失敗は、まあ、あの、ある程度その、決まっているのかなっていうふうに思っております。えー、っと、まあ失敗、まあ、部分的成功っていうのは後に話すとして、失敗って、えー、やっぱり何かが原因で起きていると思うんですね。何か問題がむしろ見出せないと、えー、次はないと、成功はしないというふうに思っていて、例えば、あの、このポッドキャストで、全然、あの、カミカミで喋れなかったと。 じゃあ、これは失敗だと。これで視聴者が離れてしまった。聞いてくれなくなっちゃった。ほったいますつけて。そしたら、まあ、結構、まあ、なんてだろうな。すごくメンタル来るわけですけれども、これを、じゃあ失敗と捉えて、そのまま継続して、まあ、頑張るかってやるか、部分的成功と捉えて、ポジティブに次につなげるかの違いだと思っていて、えー、これを失敗と呼ばずに部分的成功と呼ぶのであれば、 あの、この、ポッドキャスト、まだ3000人登録者数ですね。サブチャンネルに関しては。3000人の段階で、えー、全然話せてないっていう原因を解明できたら、じゃあこれ1万になった時にもっと質が高いポッドキャストを配信できるなっていうふうに思うんですね。えー、僕が喋れていない時って基本的に睡眠取っていなかったりとか、夜遅かったりとか、基本的やっぱり、なんか、眠い時って頭回んないんですよね。で、そういったのを、 気づけるっていうことは失敗からしか学べないと。常に、あのー、なんて言うんだろうな。そういう失敗体験が目の前にないと、人間ってのは次を改善していこうというふうに思わない生き物なんですよね。僕の場合は多くの人に聞いてもらっているので、今回これダメでしたとか、全然面白くなかったですとか言ったら、マジかってなるわけじゃないですか。問題を見つめ直す。それがまあ、いわゆるまあ失敗ってやつですね。で、それを、 まあ糧に捉えてて改善していくなので失敗ってネガティブワードですけれどもまああの部分的成功と捉えれば全然ポジティブだなと思っていて、えー、それを僕はなぜこうやってポッドキャストでお話しているかっていうと多くの人に失敗してほしいんですよ。 多くの人に部分的成功してほしいと思ってるんですね。えー、今僕23歳ですけれども、あのー、こういう感じで、ま、様々な挑戦をしています。えー、ま、会社もね21の時に起業して、えー、ま、バシバシ挑戦してるわけなんですけれども、なんでここまで挑戦してるかっていうと、本当に時間がなくなっちゃうんですよ。これ、もう俺24の代になるんですけれども、24歳になったら、そのビジネスの世界でも当たり前の年齢というか、あのー、 何やっても、まあ割とその社会人としての見られ方をしてしまう。っていうのがあるので、まあ若いうちにどんどんなんか許されること。例えば、礼儀正しくなか、礼儀正しくなくてガツガツ言っても、お前若いから可愛いなって言わ、あの、許されるんですけれども、これがじゃあ30歳とかになった時にそれやったら、お前なんか大人なのに 何, 何様やみたいな感じで思われてしまうと。なのでこういう若いうちに使える、え、武器とか、 めちゃくちゃゃくあるなと思っていていだから僕はたくさん挑戦すべきだと思うんですね。でこれ挑戦して並行してあるのが失敗なんですよ。あの何事もうまくいく人なんて絶対いないのであのユニクロの柳井さんでさええー、なんだっけな「一生休杯か」っていう本を出してて僕それすごい感銘を受けたんですけれどもあの成功するなんてほんと一握りと。 で、本当に大きな成功なんて人生で一度か二度ぐらいだと。ほとんどが失敗のつ、あの、失敗しか続かないものだと思っていて。まあ、それは本にはね、一生休杯っていう風に、まあ、あの、書いているんですけれども、おそらく、柳井さんの失敗と捉えてなくて、あの、部分的成功ですね。あの、この失敗を経て、僕たちは学ぶことが多いんやったと。それが今のこのユニクロに繋がっているってことだと思っているので、あの、本当にね、この、ポッドキャストを聞いている方、 で、まだね、挑戦していないという方が い, いるならば、もう、めちゃくちゃ挑戦してください。で、挑戦して、えー、失敗を、えー、積み重ねてください。あの、僕もこうやって動画で、まあ今11万人ぐらい登録者数がいて、えー、オンラインサロンで1200人ぐらいいるんですけれども、言っちゃえば、まあ、うん小さな失敗はめちゃくちゃありますよ。やっぱり。何があったっけなうーんー、意外とこうやって出てこないですけれども、あのー、 あ、ミスったなとか、これちょっと違かったなみたいな、部分的な、まあ、成功じゃないや、部分的な失敗は本当に腐るほどあって、ただ僕はもうそのなんか、なんか違うなとか、ミスったなと思ったらすぐ問題を解決して次につなげるので、あんま失敗と思ってないのかもしれないですね。も, もはや失敗ということはもしかしたらないかもしれないです。もう常に勉強。 部分的成功して次につなげるってことを繰り返している結果、えー、今のこういった、あのー、ま、会社だったりとか、あの、事業が成り立っていますので、まあ、間違いないと思います。で、本当に僕が尊敬しているそのユニクロの柳井さんも言っていることなので、失敗をたくさん経験する、そして、改善するってのが、あの、次につながる、ま、大きなことだと思います。で、今回お便りでね、失敗の定義をお聞かせくださいというふうに、ま、お伺いしたので、えー、おそらく、ま、失敗したのかな、何か。 なんか悩むことがあるのかわかんないですけれども、えー、それが健全な形です。あの、何も考えずに、あのー、なんてうんだろうな、楽しく生きるってこともすごく大事だし、それもそれで才能だと思うんですけれども、多分悩むっていうのは、自分が、その、目標として設定している地点に、遠すぎて、ギャップがあるから悩むと思うんですね。で、それで言うと、以前僕もポッドキャストで話させていただいたように、あのー、夜になると打つみたいになるときがあるんですね。もう、 考えすぎて、どうしようかな、どうしようかな、みたいな。それって、めちゃくちゃ健全な形だし、えー、その状態だからこそ、えー、次の、あのー、ステージに上がれるというふうに思っています。悩みは健全です。 なので、まあ、あの、悩むな、悩むだけじゃちょっと怖いので、まあなんか、信頼できる仲間とかに、まあ相談できるような環境も作りつつ、えー、日々悩みながら、そして失敗しながら自分磨きをね、続けていただけたらというふうに思っております。で、このポッドキャストを聞いている方でね、あのー、まあ今後一緒に仕事できる方がいたら、あのー、すごく嬉しいなと思っております。で大川祐介のポッドキャスト聞いてなんか、失敗から乗り越えたよみたいな感じで、 まあ、同じね、立場として仕事しているような人が現れたらなんか、それはそれですごい面白いですよね。えー、それは並行して、そのトランスサロンのメンバーもそうなんですけれども、あのー、まあ、このポッドキャストでは、結構ね、今回深く話させていただいたんですけれども、えー、トランスサロンでは、まあ、現在僕がね、考えてそのことだったりとか、プロジェクトで、どのような、そのサロン運営にしていくかっていうのを、まあ、サロンメンバー1200人と一緒に作っていますので、えー、もしよろしければ参加していただけたらというふうに思っております。えー、まあね、 こういった配信を続けて、まあ、なんか、数年後ね、どうなるか分かんないですけれども、そのどうなる、どうなるか分からないからこそなんか、あの、面白みってたくさんあるなと思っているので、あの、今後ともたくさん僕は挑戦して、えー、部分的成功を収めていこうと思っております。はい。それでは、そろそろ、はい。アンディさんとマッツンが帰ってきそうなので、ポッドキャストを終えて、えー、今日はこれから、仙台の方に登るかな、多分。はい。<笑>なので、仙台でサロンメンバーと飯食って飲みたいと思います。 それではサロンメンバーの東北チャンネルぜひチェックしてね。はい皆さんまた明日。